さあ、カウントバックが気になる。気にし始める十六番になってきました。綺麗にすじってます。綺麗なショットです。はイその。百七十六ヤード。少々上りの。パスリー3です。 ちょっとドローがかかりすぎて左のバンカーでしょうかさあここまでイーブンパーでこらえている河村選手最終3ホールで追い上げて2打差を追いつきたいところです右からドローがかかって 右にオンしましたちょっと左引っ掛けてバンカー方向です約二十ヤードのスライスラインのオブローチです綺麗に上がって止まるかちょっと大きかったようです こでラインあもの浅田選手はパットにするか。 レッジを使うか迷っていましたかなり下りの早いラインになります河原選手約20、30ヤードのロングパッドナイスタッチでした浅野選手パターを得らました 左のタッチが難しい。ああ、ちょっと押してしまいました。残念ながらボギ ー, ーとなってしまいました。 た惜しいナイスタッチでしたが残念ながらボギーとしてしまいましたナイスパー30ヤードのロングパットを2パットで決めてイーブンパーを維持しております S はブローチかのパーでした星野<音声>選残念ボギーでした<音声>カウントバックが非常に気になる17番になってきました523ヤードパーパイルです、えー、ここは1打目をなるべく飛ばしておかないと2打目 えー、池の前にレイアップしなければなら な, なくならず3打目が大変になります今日は幸いフロの風が吹いているので吹き流しを狙ってなるべくドローヒッターの杉原選手にとってはあまり右の池は怖くないと思います 飛んでると思います。270-80 は行くでしょう。ナイスショットです。川村選手もロングヒッターです。なるべく飛ばして、2打目は足を越えられるショットが打てるようにしたいところです。 先ほどボギーとしてしまいましたのでこのホールなんとかバンティで取り替えしたいところですんちょっと左ですが問題ないでしょう左フェアウェイです 大島選手ナイスショットですフェアウェイ右ナイスショットでしたさあ大島選手橋を越えるには200ヤードありますがユティリティを持っているのでレイアップだと思います水手前のレイアップナイスショットでしたナイスショット河村選手フェアウェイを横切る水を越えるには 184度は必要になってきますさあ選択クラブは何するでしょうか夢名選手先に打ちますレイアップしました河村選手クラブを変えてレイアップするようですよいしょー ナイスレイアップちょっと引っ掛けてしまいましたが川は余裕で越えています左のバンカー近辺ですちょっと引っ掛け気味車にですが乗りましたえ右に。 かなり動きいバーディーチャンスです。ナイスショッと左に引っ掛け気味ですがグリーン傾斜を利用できるかグリーン傾斜を利用してかなり戻ってきています。まだ動いています。まだ動いています。ナイショッ 通ってます。通ってます。ナイスショー。杉原選手。三打目です。約百七十ヤード。大変なライです。つまかさがりの。 でこのホールは全員パーオン、スリーオンしております杉原選手、難しいラインからの3打目を見事にスリーオンさせてバーディーパットですナイスバーディー ナイスバーディーさあ桝田選手先ほどのボギーを取り戻すことができるかただ下りのスライスラインでしょうかナイスバーディーなんとここまで 3人連続バーディーでしたさあ河村選手カウンターパック第事の17番ここはバーディーが欲しいところちょっと引っかけてしまいましたなデンスパ